ヨッチョルで行きますヨッチョったら来てる人ありがとうございますいんん途中からでもいいんでねぜひ中に入ってきてくださーいじゃあそれではヨッチョル行きますかはいじゃあ構え What? <laughs> ¡Cuatro! <tose> まだまだあのこの会場はどんどん盛り上がっていきます。ファイナルパレードもあります。